2回目の演舞ですね、私たちのオリジナル曲になります、巻狩という曲を演舞したいと思います、この曲はですね地元・那須野ヶ原で、昔、源の頼朝が、えー、自分の勢力を知らず見えるための盛大な巻狩を行ったという、その話を題材によさこえで演舞したいと思います。それでは参ります会場のお客様へ礼 さあ、狩りを始めるぞ。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 はい、じゃ会場のお客様の呼びありがとうございました